です2019年の「s ホ4以来1年1 0ヶ月ぶりでやっと外で踊りますし小田原にも戻ってくることができましたはいえいろんなことがありましたこんな時だからこそよさこいいい夜が来るように原点に戻り鳴子を鳴らして鳴子を払って見てくださる皆様にも私たちにも明るい明日が来るように 心を込めて踊りたいと思います応援のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますありがとうございますそれでは参りますスプラッシュモンキーズいぶきチームの思いは一つ さあ先ほど のでテれテルマスが存在しているその人の